どうもさんこんにちはペンです今回はですねタイトルに書いてある通り3万5000円で揃えられるキャンプ道具10点を紹介したいと思います今回紹介するキャンプ道具はテント寝袋マット枕ライトクッカーバーナーテーブル椅子今紹介したキャンプ道具10点で3万5000円で買えるように選びましたもう僕が持っている数あるキャンプ道具の中から 初心者向けに厳選して選んだ10 3万5000円分なんで今まず間違いないと思いますこれから暖かくなってきますけれどもキャンプを始めたいなとか思ってる人何を買っていいか分からないと思ってる人はぜひ僕のこの動画を参考にしてみてくださいということですね今日は3月1日なんですけれども熊本県はですね花粉と交差がすごくてマスクとメガネをしてるんですけれどもあまりこのスタイルに慣れてなくてメガネが終始曇ってるんですけれどもあまり気にせずにご覧くださいということで早速 テントから紹介したいいと思います今回紹介するテントはバンドックのワンポールテントです価格は1万700円ですこのテントを初心者におすすめする理由は3つあります1つ目は何と言っても設営が簡単だということです僕はあらゆる大きさのあらゆる形のテントを持っていますが一番と言っていいほど設営が簡単ですこのテントはワンポールテントという分類のテントで1本のポールだけで立ち上がるテントです組み立て方はテントの四隅をペグで固定します テントを正方形にした後、ドアを開けて、天井部分にポールを当てて、ポールを立てるだけでテントが立ち上がります。テントを設営したことがない人でも、見ただけで組み立て方がわかるぐらい簡単に設営できるテントです。テントを立てた後、もう4ヶ所にペグを打ち込めば完成です。2つ目の理由は、小さくて軽いということです。このテントは一人用のテントなので、収納時の大きさもコンパクトです。バイクや自転車でも持ち運びしやすい大きさなので、 どんな移動手段のの人にもおすすすめのテントです3つ目は全室がついているということです寝るスペースの前に1人が座れるほどのスペースがありますここに椅子を置いてテーブルを置いても調理できるぐらいのスペースがあります雨の日でも荷物を濡らすことがないのでとても便利なスペースですこのテントは1万円という価格ですがネットには同じ価格帯のテントが5万とありますしかしその中でもこのバンドックのワンポールテントがおすすめな理由は 作りがチでチではないといととうことです例えば同じ価格帯のフィールドアーというブランドのテントは新品なのにポールは傷だらけでテントには2箇所の穴うんこのようなものもついていましたさらに室内の床は防水加工がされておらず水が入り放題という商品でした繰り返しになりますが今回紹介しているバンドックのワンポールテントは 約1万円という価格にもかかわらず小さくて軽くて設営が簡単で防水性能などもしっかりしているのでまさに初心者が買う最初のテントにもってこいのテントなんです自信を持っておすすめするテントですちなみにカズチャンネルのカズさんはこの色違いのテントを使用していますこのテントに関しては別に一歩の動画にしているので気になった方はチェックしてみてください次に僕のおすすめの寝袋の紹介です寝袋を大きく分けて2つのタイプがあります ダウンののののものとももとう一つは化学繊維のものです今回僕がおすすめするこの寝袋は7000円という価格にもかかわらずなんとダウンですこの男性の寝袋のいいところは自分の体温でこの毛が膨らむんでめちゃくちゃ保温性能がいいということです今回紹介するこのツームルームの寝袋は僕が知っているダン性の寝袋の中で一番安くて一番安いにもかかわらずめちゃくちゃ性能が良くてめっちゃおすすめな寝袋です 今僕が寝ている寝袋は羽毛量 800g の寝袋なんですけれども 800g の羽毛量でだいたい5度から10度ぐらいまで快適に過ごせるかなといったところですもし寒い時期にキャンプをしたいのであればより大きくて高いダウンの寝袋を買うよりも今持っているこの寝袋にプラスして安い夏用の寝袋を持っていくと安く済ませられますし小さくなるのでめちゃくちゃおすすめです僕がおすすめの夏用の寝袋は初心者中級者上級者そういったことをなしにして ダントツでこのネイチャー早くの夏用の寝袋が一番使えます見てくださいこの小ささもう片手で扱えるサイズですもし真冬用の大きな寝袋を買ってしまうと真冬にしか使えないんですけれども秋冬用の寝袋とこの夏用の寝袋2つを持っていれば 秋冬はこれだけ。真冬の時はこれとこれを2つ。で、夏はこれ1つとか、この夏用の寝袋を持っていったり持っていかなかったり、組み合わせたりすることで4シーズン対応できるんで、寝袋は秋冬用と夏用の2つを持っておくととても賢いんじゃないかなと思います。このネイチャーハイクの寝袋は僕も夏でメインで使ってるんで、もうマジでおすすめです。しかもこの夏用の寝袋は何がいいのかっていうと、本来はこんな感じで筒状になってるんですけれども、ファスナーを開けることによって、こんな感じで。 1枚の大きな布にななりますなんでこうやって羽織って使うことができますなんでまあ夏用の寝袋だけじゃなくて冬焚き火をしているときちょっと肌寒いなとかそういうときにもこうやって羽織って使えるんで、まあ、なんかまあこんな感じで遊ばれたりとかするときにも使えるんでもうマジでめちゃくちゃおすすめな寝袋です次はマットの紹介ですマットは銀マットインフレーターマットエアーマットコットーとたくさんの種類がありますけれども 最初に買うのはこの銀マットでいいと思います寝心地はこのインフレーターマットやコットにはかなわないんですけれども約900円という値段である程度寝れますし将来このコットとか買った時にこれと併用して使うことができるんで、まあ、買っておいて損はないかなという商品です枕は AOM の枕ですこの枕空気で膨らまかすタイプの枕なんですけれども中に綿も入っているので1000円というめっちゃ安い価格なんですけれども寝心地は思った以上にいいのでめっちゃおすすめです インフレーター式の枕はいくつか種類があるんですけれども正直この価格帯のものはどれも一緒なので安いものでいいと思いますなんとパンク修理キットも付属しています次にライトですライトはフィストーンのライトです僕がキャンプ初心者の頃はライトって明るければ明るいほどいいと思っていましたがそれは間違いでしたライトが明るすぎるとキャンプ場で周りの迷惑になりますし室内で使う場合は影になってしまう 中で何をやってていいるか外か外ら見えてしまいますなのでライトは自分の手元を照らせる明るさ食材の焼き加減を確認できるぐらいの明るさで十分なんですこのライトは手のひらサイズのものですが2段階の明るさ調節ができますバッテリーの持ち時間が長いので正確には分かりませんが一番低い明るさで朝まで持ちます このライトはモバイルバッテリー機能もあるのでスマホなどを充電することもできますまた背の部分は磁石になっているので車のボディやバイクのタンクなどに取り付けることができますこれだけ揃ってお値段なんと1000円とてもおすすめなライトですこの磁石が地味に便利なので手元が塞がっている時や高いところで設置したい時などに活躍します ししかし砂などがついているとボディを傷つけてしまう可能性があるので傷つけたくない車両や自分のものではないところにくっつけるのはやめましょう次はガスバーナーの紹介ですキャンプ用のガスバーナーってこういった丸っこいものをイメージすると思うんですけどこのガス管って寒い時でも火力が出るという特徴があるガス管なので登山や真冬のキャンプで氷点下を下回るということがなければこっちの見慣れた細長いガス管で大丈夫ですということで今回おすすめするガスバーナーはこちらででん岩谷のジュニアコンパクトバーナーです このガスバーナーはもう超ロングベストセラーで僕が二十歳の頃日本一周した時に買ってこれがもう3代目ぐらいですねで日本一周した時も、えー、これで日本一周しましたしオーストラリア一周した時もこのガスバーナーで、えー、オーストラリア一周したんで僕が圧倒的に診断を寄せているガスバーナーで自信を持っておすすめしますこのガスバーナーめちゃくちゃコンパクトですし壊れにくいので災害時なんかにも役に立つガスバーナーだと思いますもう僕にとってこのガスバーナーはバイクでいうとこの下的なポジションなんで 一家に1台あってもいいんじゃないかなって思うぐらいめちゃくちゃおすすめですそのままの流れでクッカーの紹介をしたいと思いますこのガスバーナーと合わせて強くおすすめしているのがこのスノーピークのパーソナルアルミクッカーセットですこんな感じで大小2つの鍋と蓋がセットになっているクッカーですこのクッカーがおすすめな一番の理由はズバリさっき紹介したガスバーナーが中に入っちゃうんですぴったり入るので収納がコンパクトになります ガスバーナーとクッカーは必ずセットで使用するものなのでこのように一緒に収納できるのはとても便利だと思います下はフライパンとしても使用できます次にコップの紹介です僕がキャンプ初心者へおすすめする最初のコップはキャプテンスタックのダブルステンレスマグですチタン製と比べると数十グラム重くはなりますが保温力は全く変わらないので温かい飲み物はずっと温かく冷たい飲み物は長い間冷たさをキープしてくれます 価格も1000円と安いのでお部屋用とキャンプ用で兼用してもいいかもしれません次は椅子の紹介ですアマゾンにはたくさんの椅子があってどれを買えばいいかわからないという人が多くいると思うんですけどもえぶっちゃけ言いますけれどもあれロゴが違うだけで中身は全部一緒なので一番安い2000円ぐらいのやつを買えばいいと思いますほんで僕はですね多分皆さんよりも使用頻度が高いと思うんですけれども 安い椅子たくさん持ってるんですけれども今まで壊れたことはありませんでした最初初心者の方は椅子は普通にこの安いやつでいいんじゃないかなと思いますただこういった足の部分ですねこういった足の部分が使いすぎてこうやって取れてきちゃったりっていうのはありますけれどもなんかこうポールが折れたりとかは今のところないので結構長く使用している商品です椅子の組み立てがやりにくいっていうレビューたくさんあると思うんですけれども 簡単な組み立て方がありますまずこの背もたれの方こっちの方から、えー、入れていきます背もたれの方を入れます背もたれの方を入れますはいこうやってね2つ入れましたで入れた後こっちのお尻体重がかかる方にこうやって入れます、まあ、この椅子はねちょっともう伸びちゃってるんで簡単なんですけど最後のここですねここは下の方を地面につけて押し込んで ピュッと入れたらもう完成です結構ね長く使ってるんでボロボロですけどねこれ2000円ぐらいの椅子なんですけれども、まあ、こんなボロボロになるぐらいまで使える椅子なんで一切、まあ、安いやつで OK です最後にテーブルですフライフライゴーという一人用の薄くて小さなテーブルです組み立て式のテーブルなのでコンパクトに薄くまとまりますこのテーブルのいいところは2つあります1つ目は手前と奥左右に 壁ががあるのでで物が落ちにくいといととうことですお箸などがコロコロ転がって落ちることはありませんしガスバーナーなどをずらした時も壁があるので落ちることはありません地味に便利な機能ですおすすめな理由2つ目は隙間がないということですキャンプ用のテーブルでベストセラーのキャプテンスタックのアルミローテーブルは隙間がたくさんあります隙間があるとどうなるかというと先ほど紹介したガスバーナーこれを隙間だらけのテーブルで使うと足が不安定になります 少し当たっただけで足が落ちてしまうので調理中だったら最悪です僕も何度もこの経験がありますまた吹きこぼれてしまった液体などの掃除も隙間だと面倒ですこのアルミローテーブルは向かって手前と奥への揺れはある程度強いですが横揺れには弱い構造ですこの大ベストセラーのアルミテーブルを見た後に僕がお勧めするテーブルを見てみましょう隙間はないのでガスバーナーも安定しますし足はこのような構造なので揺れにも強い構造です 収納時の大きさにも雲泥の差があるので超おすすめのテーブルです濃いところでいかがだったら市場か3万5000円で揃えられるキャンプ道具10点の紹介でしたということでですね今回のこの動画は初心者向けキャンプ道具を買いたいけどどれが買っていいか分かんないっていう人に向けた動画でしたなのでですね今回は紹介だけにとどまらず次の動画でですね僕が実際この10点を持ってキャンプしに行きます でえーっとまあ、テントの設営からメ、まあ、飯作ったり、このクッカーとバナナで飯作ったり、えー、寝たり、朝起きて朝食作ったりとかいう、その一連のキャンプの流れ、3万5千円の装備でも、あこのぐらいのことができるんだみたいなことを、えー、イメージしやすいように、えー、そういった動画も、えー、この次の動画にあ、えー、げるので、3万5千円であこのぐらいできるんだって、えー、知りたい方は、ぜひそちらの方の動画も、えー、ご覧いただけたらなと思います。 メガネが曇って何も見えないし、えー、花粉も、えー、交砂もすごいんでちょっと今日はこのぐらいにして帰りたいと思います、えー、この次の動画はキャンプ初心者に向けてもうほんとテントの設営から飯の作り方米の炊き方まで全部あの分かりやすく説明したいと思うんで、えー、この3万5000円のキャンプ動画でもこんなことできるんだここまでできるんだっていうことをねお見せしたいと思うので次の動画もぜひご覧ください と、はいうことで、えー、今回の動画はこれで終わりたいと思います今回紹介したキャンプ道具10点の購入先は概要欄の方に貼っているんで気になった方はぜひチェックしてみてくださいということで今回の動画はこれで終わりますではまた